みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧田でございます。ちょっとこの発売されたばかりのとあるマススインがございまして、それが個人的にむちゃくちゃ欲しくて買ってみました。本当についさっき黒猫マトさんから届いたばかりなんですけれども、ちょっと今回はこちらの製品を紹介してみようかななんて思います。代引き手数料込みで2万480円という感じなんですけれども、さあ、これが何の製品かといいますと、 ご存知の方、いらっしゃいますかねこちらでございます。アイリーグパーツ、えー、何これって感じの方、結構いらっしゃるかもしれないんですけれども、この白いところ、このそれぞれがこのラバーのボタンっぽい感じ、トリガーという言い方をするんですけれども、ボタンになっているんですよ。で、これらをこの操作して、まあ、ドラの音を出したりとか、っとバスドラの音を出したりとかして、操作をしていくと、まあ、そんな感じの流れでございます。 一応、このインサートをすれば、そのベースの音だったりとか、ストリングスの音だったりとか、いろんな音が設定できるんですけれども、<笑>そんなコントローラーでございます。それで、これを iPhone とか iPad とか、えーと、Mac とか Windows とかにも接続して使うことができると。前からこれ、むちゃくちゃ欲しかったんですよ。前からむちゃくちゃ欲しかったんですよ。もう一回言いますと。<笑>前からめっちゃ欲しかったんです。それで、このネイティブインストルメンツというメーカーが作っているものなんですけれども、このトリガーと、 今までそのマシンというこの機種があって、それにこうついているパッドだったんですよ。で、このパッドだけ僕は欲しいんですけれども、マシンを買うといろんなつまみとかがついていたりとか、いろんなコントロール部がついていたりとかして、ちょっとお値段が高いんですよ。たぶん4万円とか5万円とかするし、フルサイズのものだったら本当にもうそれこそ8 万, 8万円とか9万円とか、そのぐらいすると。で、本体のほうももちろんこのパッドと。 コントロール部みたいな感じで、すごいサイズになりますし、僕はそ う, いうコントロールとか一切使わないので、このパッドだけあればよかったんです。でも、マシンを欲しいしな、どうしようかな、どうしようかなと思ってたら、まあ、こんなアイリグパッツという感じで、このコントロールだけのものが発売されると出まして、これを買うしかねえと、笑いをこらえながら予約をしてしまいました。でそれがまあいよいよ届いたと、えー、なんかいろいろ付いているみたいです。これは説明書かな えー、と製品を登録しろよと、えー、いろいろシリアルとかがついております。ちゃんとこの製品を登録してねと。で、これがたぶん、あっ、これは製品案内ですね。まあ後で見るとして。本体ですよね、肝心の本体。パバーン来ましたぜ<笑>ほん、ま。ほんまにパッとだけです。結構軽いです。普通にめっちゃ軽いです。これはいい。これはいい。 今まで の, そのマシンというやつを使うと、ここからそのつまみがこうバーッとついて、またさらに本体がこのぐらいのサイズだったりとか、フルサイズだったらもっとバーッとでかかったりとかするんですけど、も、本当にコントロールだけど、これはやべえ。というわけでちょっと iPad とか iPhone につないでしばらく遊んでみたいと思いますこちら。今回はこれをレビューしてみたいと思います。さあ、どんな感じだかしらどんな感じかしらわくわくするぜ。 それでは実際にアイリ a g パッ p a、えー、接続をして遊んでいこうかなと思います。付属しているケーブルは2本、えー。普通の USB ケーブルとライトニングケーブルの2本でございます。新しい iPad とか iPhone とかを使っていらっしゃる方はこのままライトニングをつないで、ライトニングケーブルをつないで、アイリ a g パッ p a d のほうにこのまま直接プラグドすればもう準備が完了です。電源が一切必要ないので、かなり気軽に遊べるかなという感じですよね。それで、まあ、今回は画面が大きいほうかな。 画面大きいほうがいいかなと思ったので、iPad でちょっと実演をしてみたいんですけれども、このケーブルをつないで、この USB をそれぞれの機器に接続すれば準備は完了です。普通の USB なので、Mac とか、あと、普通に Windows とかも使えますし、こういう Apple Connection Kit をお持ちであれば、これにこうバスッと接続して、もうこのまますぐに iPad で楽しむことができます。そうすると、もう準備は完了。電源が入りました。 で、このアイリックパッツこのそのものがこれ何なのよという方は結構いらっしゃるかと思うんですけれども簡単に言うともうコントローラーですこういうミディ鍵盤とかあるじゃないですかもうこれとかとほぼ変わらない感じですねただ形状が違ってすごい強弱がつきやすくなったという感じです弱い音とか強い音この変化のつけ方が つ, つけ方がすごく楽しいと 慣れれてくれば、普通のドラムを叩いているかのごとく遊ぶことができます。普通にドラムを叩いているかのようなフィーリングで演奏することができると。あとこういうフェーダーとかを使って。 ピッチを変えたりとか、こんな感じでこのパラメータを変えたりとかすることもできます。基本的にはこのパッドを叩いて演奏したりとか、録音したり、音源を作り込んだり、あと DJ っぽいことをしたりとかして楽しんでいくようなアプリです。で当たり前ですけれども、ガレージバンドを使って録音することも可能です。録音ボタンをポチッと押せば、い。 こんな感じで録音することができると。で、今はそのドラムの音色を設定しているので、ドラムの音色ですけれども、ベースの音を入力したりとか、鍵盤の音を入力したりとかももちろん可能でございます。それで、ガレージバンドでも十分面白いんですけれども、今回はこのサンプルタンクというアプリを使って遊んでみようかなと思います。サンプルタンク。おぉ、iPad が重い。よいしょ。サンプルタンクというのは、その名前のとおり、サンプルがたくさん入った。 アプリでございます。例えばそのドラムの音色一つとってもこういう感じで生ドラムっぽい音もあればなんかもうちょっと重い音もあったりと か, なんかロックっぽい音もあったりとかなんかこうハウスっぽい感じダンサブルな。 こんな音もあったりとか。で、他にもベースの音が入ってたりとか、フォーンセクションの音が入ってたりとか、あとオルガンの音もあったりとかします。でこれは有料アプリなんですけれども、無料のやつも無料のバージョンもあるので、まあ、興味があったらちょっとダウンロードしてみるとこれまた面白いかなって感じですね。で、さっきも言ったとおりその強弱がすごくつけやすいので、このサンプルタンクとかの音色を使って普通にこう生ドラムを叩いているかのように。 演奏したりとかして楽しむこともできます。例えば。お 僕はすごい好きなんですよ。 こんな感じでドラムっぽく遊ぶことができると。どうしようかな。なんかトラックを作ってみましょうか。そうするとまたちょっと面白い感じになりますので、トラックを作ってみましょう。このサンプルタンクというアプリは、なんかこう、いろんな音色をこう組み合わせて、4小節だけ の, そのループを作ったりとか、まあ、そういったこともできるので、ちょっとそれにレッツトライしてみましょう。うーん。お なんか入ってる。とりあえずこれを削除してえー、っとこうかなで録音ボタンを押して録音開始といきたいところなんですがワンツースッおっむずいっていうかメトロノームとか小さい。 それ で, で、他の音色もチョイスして、えー、録音することができます。例えば、ベースは。録音してみましょう。2 3 4 で き, てきました。他にもオルガンの音とかうんとこうかな<音声>あっ録音されてしまった<笑>これは普通にミーディー鍵盤とかを使っう方がやりやすいんですけども<音声>、まあ、アイリックパッドを使って録音することも可能でございます ボリュームを上げます。うーん、どうしようかな。 ラッパー の, の音を使って。 こ感じででトラックを作って遊ぶことができると。き、え、る、ー、ちょっとなんか面白そうじゃないですか<笑>僕の こ, のこだわりという か, そのなんか一番の遊びとしてはやっぱねこのドラムの音をこの遊ぶ遊ぶドラムの音で遊ぶのが僕はすごく好きなんですよこれでもうとにかく面白いなんかずっとこれだけでなんか6時間7時間ぐらい今日遊んでしまってるんですけど ちょっと面白そうじゃないですか。こうかな。 なんこんな感じで遊んだりとかするわけでございます。それで、このアイリーグパッドはすごい操作が難しくて、なんかこのインジケーターが一切ないから、パラメータ割り振るのとかがすごく や, ややこしかったりとかするんですよ。その辺もだいぶ解明できてきたので、ちょっと次の機会にその辺もご紹介してみようかなと思います。とりあえず、今回はアイリグパッド、えー、すごく面白いという紹介動画でございました。それでは、また違うところでお会いいたしましょう。さようなら。<笑>